バイオパッカソンとは、えー、どういう集まりかといいますと、えーまあ、パッ ケ, ケージング技術を普及させることで、生命科学におけるデータ解析の再現性を向上させる取り組みです。一度、あの日本バイオイン フ, インフォマティックス学会のインスレーターで、えっ、ー、と、出筆をしたことがあるので、えっ、ー、と、ぜひ、えー、この、えー、文章も読んでみてください。 再現性っていうのは、まあ、パッケージに限らず、まあ、データサイエンスにおいてかなり重要でして、まあ、なんか研究者が何か新しいデータ解析であったり、えっと、データベースを作ったっていう話だったり、えー、そういう話をしたときに、まあ、論文を公開するわけなんですけども、えー、その作ったツールないしデータベースをどうやってそのユーザーに提供するかっていうところで、 さまざまなやり方があるわけです。で、まあ、その、いちいち、こう、毎回、こう、メールで手渡しするような感じにはできないので、まあ、コードは、まあ、何かしら、こう、ウェブ上に置くわけですね。で、えっ、ー、と、その、どのクラウドの環境に置くかっていうのもさまざまありますし、各種プログラミング言語の、まあ、パッケージレポジトリとして、 アーだとシーランとかバイオコンダクターというところがありますし、Python だと PyPy、えーえー、イイとかコンダフォージ r とかバイオコンダクターとか Judia も、まあ、なんかちょっとまとめにしているところがあります。あと、えー、コードを、えー、置く場所として、えー、GitHub に置く人もいれば GitLab とか、えー、BitBucket とかそういったところに置く人もいますし、えー、そこで、えー、動作確認をする ということで、えー、各種 CI ツールが使われたりもしています。あと、ユーザーへ渡すときに、えっ、ー、と、リードミーをしっかり書くとか、ドキュメントを書くとか、そういう手順書のところで、えっ、ー、と、頑張って使い、使ってもらおうとするっていうのも大事ですし、えー、仮想環境の構築手順を渡すとか、あと、もうコンテナとして、えっ、ー、と、必要なツールが全て入った状態で、 それを渡すっていう場合もありますし、ノートブックで渡すっていうも の, も, のもあれば、ワークフローで渡すっていったやり方もあります。まあ、再現性っていうのは、まあえー、レベルがありまして、えー、一番まあレベルが低い状態だと、コードを GitHub に置いたっていうだけですね。で、まあ、これでもまあ公開するだけマシではあって、例えば論文内の え、情報、数式から、なんかスクラッチから実装するっていう必要はないんですけど、ある環境でそのコードが動いたからといって、えっ、ー、と、手元で動くとは限らないんですね。で、同一の環境は作れないので、作れても同一である保証もないですし、で、えっ、ー、と、もう少しレベルを上げていくと、えー、まあ、CI、えっ、ー、と、継続的インテグレーション、 のツールを使って動作を確認したとか、えー、そういうことを、えー、すると、えーまあ、なんか少なくともどっかの環境では動いたということが保証されるので、いくぶんましかなと思いますで。もう少しレベルを上げていって、データやツールのバージョンが書かれていたりすると、えー、とそのバージョンのパッケージ、 とか、このデそのバージョンのデータを使ったっていうのまで特定できるので、えっと、かなり再現性は高くなるんですが、まあ、それでもインストールに失敗する可能性はあって、で、えっと、もう少しレベル上げていくと、Docker とかを使うと、もう確実に、まあ、必要なデータとかツールは動くようになるんですけど、 それでも、ま、原理的には動作するっていうことは分かっても、まあ、計算量的に、えっ、ー、と、手元のマシンではスペックが足りないから再現できないという場合もあるので、えっ、ー、と、まあ、計算環境のことも踏まえて、えっ、ー、と、コードを公開していくっていう形式が、ま、望ましいという感じになります。まあ、こういう感じで、こう再現性もいろいろ、 レベルがあって、えー、まあパッケージングっていうのは、ああどこですか、まあ、この話で言うとレベル2ぐらいの話になります。パッケージっていうのは、えー、とその言語の拡張機能、まあじ、実体としては関数ですけど、とかデータを提供するもので、例えば私が作っている sc.sol っていうパッケージは、まあ、こういうファイル、 が実体で、で、その中にこう決められたディレクトリ名で、こう、ディレクトリが区切られていたり、ディスクリプション、ネームスペースみたいなファイルが置かれています。で、こういうディレクトリ名、ファイル名が、ま、事前にこう、決められていて、で、その当時に作った、こういうディレクトリのことを、ま、パッケージといいます。で、R のパッケージは、えー 一回作ると、まあ、直ちにユーザーが使うことができます。で、CLAN のパッケージだった場合、インストールパッケージズっていう関数で、直ちにユーザーが使えるようになりますし、バイオコンダクターでいうと、バイオ c マネージャーのインストールっていう関数がパッケージをインストールできます。GitHub の場合は、リモートパッケージのインストール GitHub っていう関数でリモインストールできます。 あと、アナコンダとかマンバとかでインストールする場合は、コンダないしマンバインストールでチャネルはバイオコンダっていうふうにした後にバイオコンダクター SC テンソルって言うとバイオコンダクターのパッケージがそのコンダ環境にインストールされます。C ランのパッケージだった場合は、ここが確かコンダフォージになって、R、 ハイフンパッケージ名みたいな風になります。で、えっ、ー、と、C 段とかバイオコンダクターにあるパッケージを登録しておくと、まあ、このコンダでも、えー、自動的に、えー、とインストールできるようになるんですけど、まあ、これはバイオコンテナーズっていう人たちがその作業をやってくれてるから、えー、そういうことができるわけで、で、このバイオコンテナーズの人たちが、 えー、こんだ環境を作ってくれますし、あと、ドッカー化もしてくれているので、えっ、ー、と、かなり、えっ、ー、と、再現性が高くなります。まあ、これは、その GitHub にパッケージを置いている状態、僕はノラパッケージって言ってるんですけど、まあ、それにはないメリットなので、C ンとかバイオコンダクターに登録しておこうかなっていうモチベーションにもなります。 一回そのあるパッケージを作っておくと、えっ、ー、と、決められた使い方ができます。ライブラリーって打つと、そのパッケージが使えるようになりますし、ls パッケージ、パッケージ名みたいに打つと、そのパッケージ内のオブジェクトを閲覧できますし、ハテナマークでその関数の使い方が分かったり、 あと、パッケージによりますけど、デ モ, デモコードを作っている場合は、デモっていう関数を打つと、えー、と実際に使っている様子をえ見ることができます。あと、ビネットっていう、アーの標準のドキュメントよりももっと詳しいドキュメントを、えー、と開発者が作っている場合もあって、えー、HTML とか PDF とかで、そのビネットを閲覧することができます。 なので、えっ、ー、と、一回パッケージを作っておくと、使い方がどのパッケージも同じなので、えっ、ー、と、また、なんていうんですかね、学習コストが低く、えー、済ますことができるということになります。えっ、ー、と<笑>、パッケージにしなかった場合、例えば書き捨てコードになってしまうんですけど、まあ、なんか自分の手元に えっ、ー、と、まあ、なんか、自分の Mac のデスクトップに、あるスクリプトを置いてるだけで、それをなんか日々使ってるとか、なった場合、ま、なんかしら関数があったり、データが、そのディレクトリから見て、ここにあったりとか、で、使った結果が出てきて、それを保存したりとかな、なんかそういうことをするんだと思うんですけど、 えー、とこれはあんまりその再現性的にはあんまりよろしくなくて、そもそもこう自分だけがそのコードを分かるわけなので、えー、とこのコードを他の人に渡しても、どうやって使えばいいかそもそも分からないっていうのもありますし、あと1年後の自分ってもう他人みたいなもんなので、なんか久しぶりにこのコード使ってみるかってなった時に、えー、ときに、自分でもそのコードが何やってるのかよく分からなくなります。 っていうのは、要するにドキュメントがないから、そういうことになってしまうので、あとは、えっと、その環境にかなり依存した書き方をなんかしていたりとか、えっと、なんかその、今の、その、なんだ、パワーキングディレクトリから下の、この場所にデータがあるとか、あと今の、えっと、Mac の環境の、 このコマンドが動くからこの関数も動くとか、なんかそういうなんか環境に依存した書き方をしてしまうので、どうしても。そういうのもなんか再現性を落とす原因になります。あと、なんかそもそも上から通しで動くかもわかんないんですよね。まあテストっていうのも大事ですし、あと使ってる依存パッケージっていうのも日々こう更新されていくので、どのバージョンのパッケージを使ってこのコード 動かしたのかっていうのもすごく大事なんですけど、えー、とそういうのもこう、えっ、ー、と、まあ、その毎回そのメモしてるわけにもいかないですし、っていうのがあって、書き捨てコードをそのまま管理していくっていうのは、かなりディスクが伴うわけでパ、えー、そういうのをなんかパッケージにしておくと、決められた規約に従ってコーディングするので、えー、再現性のあるコードを使い続けることができるっていうのがあるので、 そのパッケージっていうのはその他の人が使いやすくするっていうだけじゃなくて自分自身のためでもあるというかその自分が日々データ解析で使うコードもパッケージにしておくとまあ管理がしやすくなって便利っていう側面もあります。はい。で、他のなんか通じの公開の仕方もあ 出るんですけどその中でパッケージっていうのはまあどういう位置づけかっていう感じなんですが、まあ、なんか大きな分岐点としてはその計算のリソースをこっちが用意するかそのインストールしてもらったそのユーザーのマシンの方で計算するかっていうので分かれると思いますもしその自分たちがサーバーを用意して ユーザーにそこに来てもらってデータ解析をするとか、えー、とデータの詳細をそのななんかクリックしてってこう見ていってもらうみたいな感じであれば、えーと、ウェブアプリとかウェブ API としてツールを実装することになると思います。でウェブアプリは、まあ、なんかそのウェブブラウザ上でこうボタンをポチポチ押していって、 動かすっていうイメージですし、えーと、そこをコマンドライクにやると Web API っていうものを作ることになります。で、えっ、ー、と、ユーザーのマシンで計算してもらうっていうのであれば、えー、こっちです。ここに行くんですけど、で、さらにその対話的に実行するか、コマンド実行するかっていうので、まあ分岐点があると思っていて、 パッケージっていうのは、その、どちらかというと対話的にデータ解析をするようなイメージだと思います。その探索的データ解析っていうんですけども、その、データごとに、その、パラメータを変えたり、えー、とデータのこの部分をもう少し見てみようみたいなことをして、えっ、ー、と、解析していくので、まあ、なんかユーザーによって使い方が全然違うわけ で, で、特にパッケージっていうのは他のパッケージと組み合わせて、 えー、使うっていうのがあるので、えー、と使い方はかなりユーザーによってその自由度が高いっていうのが、えー、とパッケージだと思います。でもう少しこう使い方が限られていて、もうコマンドを実行するだけでいいっていうのであれば、どっかにしてしまうか、まあ、ワークフローとかにするかっていうイメージかなと思います。でここの分岐としてはまあ規模感かなと思っていて、どっかはその 一プロセス、一コンテナっていうふうに言いますけど、まあ、なるべくその小規模、小規模にこう、Docker のコンテナを作っていくっていうイメージになります。で、ワークフローっていうのは、そういう Docker のコンテナをその、組み合わせて使っていくみたいな感じのものになるので、まあ、より大規模になるのであれば、ワークフローっていうのも大事かなと思います。 あと、あるパッケージとして、えー、パッケージを作る場合、えっ、ー、と、パッケージをどこに置くのかってところで選択肢があって、GitHub に置くか、ランに置くか、バイオコンダクターに置くかっていうので、まあ、大きく3つ分かれるんですけど、えっ、ー、と、まあ、どこがいいかっていうので、まあ、最初は GitHub に置くことになると思います。 で、その後、シーランとかバイオコンダクターに登録するかっていうのは、まあ、えー、個人の自由なんですけど、一応メリットとしては、えー、先ほど言ったように、バイオコンテナーズの人たちが勝手に、えー、ドッカーコンテナーにしてくれたり、混んだ環境として作ってくれるので、えー、と再現性が保障されますし、あと、このシーランとかバイオコンダクターが、そのテスト環境を作っていて、 登録されたパッケージが、え、向こうのサーバーで正しく動いているのかっていう動作確認もしてくれますし、あとコードのレビューもあるので、えっ、ー、と CLAN、バイオコンダクターにアクセプトされたパッケージっていうのは、えー、まあコードのクオリティが保証されているということで、まあ、そこをアピールしてもいいと思います。ただしデメリットとしては、えっ、ー、と、パッケージっていうのは、 他のパッケージと組み合わせて使うイメージなので、まあ、他のパッケージとその使い方の足並みを揃える必要はあると思います。えーまあ、バイオコンダクターで言うと、何、えー、ですかね。まあ、なんかじ、えー、GSEA のデータ解析をするのであれば、GSEA クラスっていうものを、えー、とバイオコンダクターが定義しているので、えー、GSEA のデータ解析 キーをする場合はそのクラスを必ず使わないといけないとか、あと関数名もえと他の似たパッケージの関数と似たような名前にしておく必要があるとか、そういうふうにしてこうユーザーがこう自由にこのパッケージ使ってみたけどこっちも使ってみようみたいな感じで切り替えができるようにえとなんか向こうからいろいろ言われる。 ので、それに対応するっていう面は、若干めんどくささはあると思います。で、まあ GitHub に置いておくっていうだけでももちろんいいんですけど、その場合、その、そのままだとテストがないので、まあ自分のそのパッケージ内で、えっ、ー、と、ユニットテストするっていうのもあるんですけど、えっ、ー、と、自分のマシン上で動いたからといって、 他の環境でそのパッケージが動くとも限らないので、もし GitHub だけで管理するのであれば、最低限その CI、えー、GitHub Actions とか、まあ、か Travis とかなんかいろいろありますけど、なんかそういう別の環境でもテストする仕組みを導入してほしいなとは思います。あと、えー、とこういった え、リポジトリでコードのレビューはなされるんですけど、えっ、ー、と、あくまでコードのレビューであって科学的なレビューではないので、そこはまあ、切り分ける必要があると思います。はいまあ、その役割はまあ、各科学雑誌の役割だと思います。